で私のタイトルはですね、統合 TV を使いこなして生命科学研究に必要なバイオインフォマティクススキルを身につけようということでちょっとお話をしたいと思います。で後でこの資料はあの共有して皆さんで自由にご覧いただけるように、えー、ご案内できると思いますので。えー できると思いますで私は、えーとですね、先ほど坊野さんからもちょっとご紹介がありましたけれどももともと DBCLS で、えー、ボーノさんと一緒に仕事をしてまいりましたで、えー、とボーノさんが始められた統合 TV というサービスがありますけれども、まあ、これの運営とか編集者を私とあのボーノさんでもともとやっていて、えー、ボーノさんが、まあ、広島台に移られたということもあるんですけど 今、私がまあ運営とか編集とかを担っているという立場で仕事をしております。あと、もう一つ、今回はご紹介しませんけれども、あのレフェックスとこれ読みますけれども、おこういう遺伝子発現の解析の基準となるう各遺伝子のです、ね、遺伝子発現量みたいなものを簡単に検索したり、閲覧できるようなサービスなんかも作ったりしております。Twitter もやっておりますので、まあ、もしよかったらご覧ください。 でまあえー、と私の自己紹介自体はあんまり触れませんが、ここリンク先になっておりますので、えー、とご覧い た, だいただきたい方はです、ねあの、こちら、叩いていただけるとご覧いただけるようになっております。でちょっといろいろ時間もないので、本題にいきなり入りますが、えー、こういう感じになっております。統合 TV というウェブサイトを運営しております。 URL はこういう形で、統合 TV と打っていただければあのトップに出てくると思います。でこれ何かというと、ですねその生命科学分野における有用なコンテンツを紹介するウェブサイトとして、えー、2007年の夏ぐらいからやってますので、もうすぐ15年ぐらいになるというサービスになっております。もともとはです、ね、データベースとか、あとバイオインフォマティクスのツールのですね、えー、使い方を動画で紹介するというサービスとして始まったので、えー、統合 TV と。 で、この統合っていうのはもともと、ライフサイエンス統合データベースセンターという 私, 私たちの所属があるので、えー、まあそれのキーワードとして統合統合というのがありましたので、それと t v をくっつけて統合 t v ということになっております。で、最近ではですね、あの動画以外にもいろんなイラストとかもお紹介をしていたり、まあ、講演とか講習会の動画とか、まあ、その資料などをですね、えー、まとめてえ提供しているということで、マルチメディアな えー、ウェブサイトになっておりますでこういう右側に書いたようなトップページはこんな感じの、まあ、割とポップな感じかなと我々 自, 自負してるんですけど、えー、感じになっております。 で、そのキーワードとして、えー、とバイオインフォマティクスをどうやってその勉強するかというか、その今までお二方があのゲノム編集というところをあのかなりフォーカスしてお話しいただきましたけれども、まあ、その、まあ、裏打ちというかあの、まあ、ゲノム編集に限らずですけれども、まあ、いろんなところで最近、その最近というか、私が学生の頃からですけど、バイオインフォマティクスっていうのが結構重要だよみたいな話があの、まあ、ずっとです、ね、続いてきてるんですけど、まあ、そういうのあのゲノム編集のところもそうですし、えー、バイオ DX っていうところでも当然、 裏にはバイオインフォマティクスのいろんな技術が裏打ちされているわけなので、まあ、これを勉強したいというニーズはまあ昔から私が学生の頃からずっと面々とありまして、で今の学生さんたちもまあバイオインフォマティクスってなんかすごそうだなとか、でも難しそうだなみたいなことを感じられている方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、それをですね、まあ、動画で勉強できるツール、サービスなんですよということを今回紹介したいと思います。 思いますで、えー、と動画のマニュアルとして統合、えー、TV 紹介をしてるんですけれども今およそもうすぐ 2,000 本に達しようという1950本を超える動画が公開をされております。で、まあ、動画なので当然ですねウェブサイトへのアクセスの仕方からから結果の解釈までずっとこう動画を撮ってですねスクリーンを撮ってそこにこう説明の文章をつけていくっていうスタイルで、えー、15年やっております。 おりますで、まあ、こういうあのウェブツールの使い方とかデータベースの使い方っていうのはまあ旧来からその書籍なんかでもたくさん紹介をされてるんですけれどもどうしてもその書籍だと紙面の都合とかで必ずあの何ページに収めなきゃいけないとかっていう制約があるのでどうしてもその説明がスクリーンショットっていってこう1枚の静止画を1枚とか2枚とか3枚とかっていうレベルでえスクリーンショットを撮ってですねそこに説明を加えていくっていうところの限界が。 あったので、まあ、分からない人はですねその、実はその図の1と図の2の間にどうやってこう画面が映っていったのかが分かんなくなっちゃって、挫折したよなんていう方も、えー、たくさんいらっしゃったということを、まあ、考えてですね、まあ、当時、えー、DBC レスに移ってきてすぐのですね、ボー野さんと、私までその時学生だったんですけれども、えーと2人えー、あともう一人研究員の方がいたんですけど、まあ、そこでですね、まあ、動画でそういうのを紹介したらいいんじゃないかということで始まったのがきっかけです。 で、各動画というのは、これ YouTube に上がっておりまして、えっ、ー、と、ここも YouTube で統合 TV と打っていただければ出てまいります。で、えっ、ー、と、ここ右側にですね、えっ、ー、と、YouTube のおー再生の統計値を出してるんですけれども、 えー、とここをご覧になって分かるようにですね、まあ、おかげさまで右肩上がりで、えー、と再生数と再生時間が伸びておりまして直近では、えー、と月間でだいたい3万再生ぐらい を, をコンスタントに記録をしておりますで、えー、とここちょっとフォーカスしてピンとこう高くなってるところがあると思うんですけれどもこれがですね2020年の5月ということであのまさにコロナの ステイホームを叫ばれて、あの緊急事態宣言が出て、みんなやばいやばいみたいになってた時でえっ、ー、でもう家にいましょうみたいな感じで、例えばラボにも出てこれないみたいな頃だったと思うんですけど、この時にですね、あの一番再生数があったということなので、まさに皆さんご自宅でステイホームされてる時に、まあ、それならせっかくならバイオンヒマティクスの勉強しようみたいなことで使っていただけたのかなというふうに思っております。 でえー、と累計でですね、今230万回ぐらい再生をされているということになっております。YouTube 出すので、あの皆さん、あのまあ、私が説明するより詳しい方、学生さんなんか多いと思うんで、えー、と多いと思いますけれども、まあ、チャンネル登録というのがありますねあの。チャンネル登録といいねボタンを押してねって、皆さん、YouTuber の方言うんですけど、あの別にあの我々あのお金を取ってるわけじゃなくて、広告も出ないんで、あれなんですけど、あのチャンネル登録をするとですね、あの新しく動画が公開されたときにこう通知が来たりしますよね。あのそういうことができますので、 あのぜひあのやっていただけるとありがたいかなと思っております。今、ですねちなみに6900人ぐらい、えー、チャンネル登録をしていただいております。目指せ1万人ということで頑張っております。はい、ですみません、予断が多いですね。はい、であと、えー、と個別にですねあの動画の再生ページ見に行くとこんな感じになっております。YouTube の埋め込みプレーヤーなので、まあ、おなじみの操作感で例えば倍速再生したりとかゆっくり再生したりとか、えー、することができます。えー この辺は YouTube のそのまま埋め込みプレイヤーを使うことができます。あと右側にですね、こういう見出しというのがありまして、えっと動画だとどうしてもその中をいちいち見ないと、 何が書いてあるかかわらないいととかかか要点ががわらなな動いろいろ動画は動画はででデメリットがあるんですなので、まあ、そこを少し、えー、の軽減するように、ですねこの動画の概要を示す見出しというのを右側に、えー、書いてあって、中でどういうことを説明してますよっていうのを、文字を見ればなんとなく終えるようになってます。なので、最初の方はちょっと基本だから、もうこんなの分かってるよとか、で中盤であこんな機能ちょっと見たことないから、あのー、ちょっと見てみようかなとかっていうのが簡単にできるようになっております。 で動画ファイルはダウンロード可能ですので、えーと、例えばお手持ちのスマートフォンに入れて、えー、別のところで見たりとかっていうこともできるようになっておりますで、DOI、といいいうのがついています。 で最近ですね、あの1950本動画が上がってますよということがあるので、じゃあ実際、皆さんそれぞれですね、どういうバイオインフォマティクスのツールとかデータベースを使いたいっていうのは、ニーズがもう千差万別あると思います。なので、まあ、何を見たらいいのかちょっとよく分かんないんだけどという声をよくいただきます。なので、えー、2020年のリニューアルの時にこういうものを作りました、スキル別コースというものを作りまして、これ、ある目的に対して、この順でこの動画を見ていくとですね、ある程度こういうことができるようになりますよということを体験して 体系的にですね、学習できる動画のリスト集です。で、これ元々はあの YouTube の再生リストという機能が あ, ありますけれども、あれを利用して、えー、実装しております。 でえー、と今回、皆さん参加者は、わ割と学生さんとか、大学に入りたての方とかが結構多いという話を聞いたので、まあ、この辺を紹介すると良いのかなと思って今、挙げてますが、まあ、ラボの新人がまずマスターしたいデータベース、ウェブツールということで、まあ、研究室に入ってきた新人向けということで作ったんですけれども、結構汎用なものが入っております。例えば論文をどうやって探したらいいかとかっていう方法とか、あと研究発表資料の作成に必要なパワーポイント。 というあのプレゼンテーションツールがありますけど、これでじゃあ図をどうやって作ったらいいかとかっていうのを実践する方法とか、あとは Google の各種サービスを使って研究生活を効率化する、例えば Gmail っていうあのメールのサービスがあったりとか、あと Google ドキュメントあのあれですね、Excel とか、えー、の代わりになる Google のサービスとかがありますけれども、まあ、そういう各種サービスをどう使いこなすとです、ね、便利に。 まあ、研究生活だけでなく、これから生きていく上で必須のスキルになるのかなと思いますのでま、まずこの辺のへんの10本の動画がまとまっておりますので、ちょっと騙されたと思って、この辺ご覧いただくと、ですねあの確実にあのスキルアップできるのではないかなというふうに思います。あと、ああいくつかこんな感じでえラインナップがありますけれども、今後、充実させていきたいなと思っております。 講習会とか講演会もこんな感じで、えー、と検索結果の中から出てまいります。で、あとまあゲノム編集というところで言うと我々もあのこういう講習会とかを いろんなところで、えー、開催してですね、えー、それを動画のコンテンツとしてまとめております。で直近だと、一昨年かな、えー、こういう延期配列解析、ゲノム編集をするにはどうしても延期配列解析をしなきゃいけないという、まあ、前提条件みたいなのがあるんですけど、まあ、そこのどういう知識を知ってなきゃいけないとかっていうのは、このこういう講習会で延期配列解析のためのデータベース、ウェブツールっていう講習会でやってますで。あとはもう少し突っ込んで、じゃあこの辺は分かりましたと。 ということで次にじゃあ、実際にゲノム編集の標的サイトを検索するなんていう、まあ、かなり具体的な話になってきてますけど、まあ、こういうようなところを取り上げたウェブツールを使って、ゲノム編集の標的サイトを検索するという講習会も動画として上がっておりますので、これ、繰り返しですね、何回も復習して見ることができますので、このへぜひあのちょっと勉強したいなって、実際、現場としてはどういう作業をするのかなっていうのを見たい方は、この辺ご覧いただけると良いのかなというふうに思います。 ちょっと時間がなくなってまいりましたので、えっと、この辺は飛ばしますが次世代シーケンス NGS データ解析これもキーワード結構ありますけれどもこういう動画もあります。 であと画像がですね、えー、イラストもありますよという話をしましたけれども、えーと、統合ピクチャーギャラリーというのがあって、このウェブサイトの右上にですね、イラストを探すっていう、えー、とボタンがありますので、そこを押していただくと、こういう、あのー、ポップなイラストから結構生々しいイラストまで、えー、いろんなものを取り揃えております。今、およそ1000本ですね、もうどあのイラストが上がっておりますで。誰でも自由に利用可能ですので、まあ、ぜひですね、あの皆さん、あの学校の 授業のスライド作成とか、ポスター作成とか、資料作成とかで使っていただければよいかなというふうに思います。で、リクエストを募集しておりまして、えっと、一番右上にですね、リクエストフォームがありますので、まあ、そちらからですね、あと自分がよく使ってるのに動画のマニュアルがないとかっていう場合が、あとはイラストがないよっていう場合は、ぜひリクエストいただけると、我々の方も大変助かりまして、すべて目を通しておりますので、えっと、そちらからリクエストいただければ。 実現する可能性が上がりますので、ぜひよろしくお願いします。で、最後にですけれども、この統合 T. V. コンテンツ実は私ももともと自分で作ってたんですけど、今は編集っていう立場でこう割と。 えー、と作ってもらったものを見てこう作り直してもらったりとかっていうことをやってるんですけど実はこれあのアルバイトの方に、えー、と全部作ってもらっています動画イラストを制作してくれる方随時募集中とこう書いてありますけれどもで今、えー、とオンラインで、えー、と完結する作成環境を整備してますので、まあ、ここ私らはあの東京の方にいるんですけどあの広島の方も過去いましたし今も。 大大学学院生なんかもあの広島大学の方が、えー、参ししてててくくださったりしてくれていますで、データベースとかウェブツールについて詳しくないとダメなのかなとかよくあの心配されてる方いらっしゃるんですけれども、まあ、当然あの詳しければ詳しいほどいいんですけど、まあ、それをですね勉強しながら分かんない人の目線で動画を作るとかっていうのも非常に重要なことですのでこちらも全然 OK です。まあ一方で、えーとまあ、アルバイトなんで借金いただけるんですが えー、とこればっかやってて本業がおろそかになってもいけないので、えー、と一応本業優先というのがポリシーになっております。で、実際はどういうところでやってるのかなというのはこの辺に動画が作ってありますので、ご覧いただければよいかなと思います。すみません、時間ちょっと過ぎましたけれども、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。はいえー